今日皆様にご紹介したいのは、こちら、見慣れない暗幕っぽいものが今被ってるんですけれども、こちらは、新シェードと言います、新しいサンシェードになります。これ、これから真夏になってきて、猛暑になってくると、非常に車内が暑くなってくると思うんですけれども、特にこういったミニ版になってくると、 このようにフロントガラスが非常に大きい車になっています。そうしますと直射日光がかかってしまって車内が猛烈に熱くなってしまうといった、まあそういったことがあるわけなんですけれども、今回ご紹介するのはこの新シェードになります。まず何がすごいのかということでビフォーアフターをお見せしたいと思います。 で、こちら今、私がずっと使っていた、100円ショップ、ダイソーで買ってきたサンシェードになるんですけれども、こちらも今、吸盤タイプになっていて、この吸盤がもう開ききってしまって、つかないんで、両面テープで今つけているんですけれども、このように、非常にサンシェード自体が大きいです。で 扱いにくい、扱いにくいという、このめんどくささ。で、こうやって、一回ぐらいでしたら、こんな感じで、サンシェードつけとけばいいんですけれども、これ、こんだけ大きいフロントガラスに対応したサンシェードを、まあ、乗ったり降りたり乗ったり降りたりするときに、 これをつけるっていうのは結構めんどくさいなって思われる方すごく多いんじゃないかなと思います。もうめんどくさいから熱くなってもいいやって思われて諦めてもうそのままにしておこうって思われてる方もすごく多いんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、私もその中の一人で、もうこの吸盤がダメになってしまって、まあつかないと。両面テープでまあ固定してるということなんですけども、まあ、こんな感じで、また、 車に乗って、車を走らせる前に、サンシェードを外して、で、これ大きいんで、まあ、この状態で元々売ってたんですけれども、このような形で私の場合もう大きいので、折りたたんで、で、これどっかに置かなきゃいけないわけなんですけど、これ置くところもまた結構、なかったりします。すぐに取り出せるところに置きたいと思うわけなんですけれども、そうしますと、取り物ドアポケット。 これ、ミニバン用で、ガラスが大きいんで、分厚くなってるんですけど、ドアポケットにも入りません。かつ、こういったセンターコンソールにも置いてしまうと、結構煩わしさがあったり、足元に置いてしまうと、結構乱雑な感じがしてしまって、嫌だなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、 そうしますと、もうこのサンシェードを使わなくなっちゃうっていうのがあります。で、それを解消してくれるのが、今回のこちらになります。で、今度、このサンシェードをお使いするところをお見せしようと思うんですけれども、はい、これで終わってしまうということです。で、もう暑さ対策ということで、直射日光が このダッシュボードにかからずに済んでしまって、かつ少しでも車内の温度の上昇というものを抑えてくれるということです。これだけなんですけれども、これが非常に画期的なシンプルだと私自身は思います。今度また車を使う状況をお見せするんですが、このような形ですぐに戻ってしまうと。まあ、いうことで、これだったら、 出してでまたもでここに今携帯のホルダーついてて、こういった引っかかるものがあると、少しこうやってリリースする必要があるんですけれども、まあ、それでも、これだったら、毎日でも、都度、こういった形で、使うこともできますし、まあ、継続的に使えるっていうところが、何より大きな利点になると思います。まあ、こういったものってなかなか売ってないですし、 かゆいところに手が届くというか、買っても無駄にならないものづくりということで、まあ、こういったものが非常に生きてくると、まあ、いうことになりますで。これ自体はどういうふうについてるかということなんですけども、まあ、このように専用のブラケットがあります。で、これをこのバイザーのこのフレームのところ、ここの部分にサンドイッチではめ込むだけになっています。 なので特に車自体何か加工しなきゃいけないとか難しいとかそういったことも一切ないのですぐ取り付けすることができます。左側もこちらも同様の取り付け方になっています。あとはこちら、まあ、位置の調整もこのような形でできますので もうちょっと前に持っていきたいと言った場合なんかですと、こういった形で調整することもできます。で、使わないときは、ここにストッパーが付いていますので、まあ、こういった形で止めてあげれば OK。で、また使うときは、このストッパーを外してあげて、あとは下げるだけと、まあ、いうことになりますので、非常に使いやすい。 で、上げるときは、ここのところ、ボタンみたいな形で、ここ押すと、そのまま、スッと上がってくれるということなので、このもの自体も、ものすごくしっかりとできていますし、質感の高い。で、アルミでできているということもありますし、ここレーザー刻印してあるんですけど、こういったところなんかも、作りが非常にいいなと。すごく質感高いなと思ったところは、ここのところで、この、ロールシェード、この、 ロールサンシェードのこの素材なんかも黒になっていますで。こちらはこのような形でシルバーになっていて熱を通しにくい素材になっているんですが、こういったところなんかもすごく見た目的なところもいい。アルファードクラスの車につけてもこの見た目の質感っていうのも非常に高いですし、100円の サンシェードと比べても、もう全然質感の高さというものに気づかれるんではないかなと思います。でこういった形で目隠しができると、まあいうことになりますんで、継続的に使うことができて、使いやすくて、これ自体の質感も非常に高いということがありますので、悪いところが、まあ、見当たらないぐらい非常に良 い, い発想で生まれた サンシェードかなと思います。ただ、何点か、まあ、弱点と、まあ、いうところもあって、例えば、このバイザー、まあ、途中までしか下がらないということもありますし、あとは横にこう動かすっていうことができません。この取り付けの構造上横に動かすっていうことができなくなるというのがあります。 で、もう一つは、私、少し思ったところなんですけれども、最近の車、だいたいそうだと思うんですけど、これデジタルミラーが付いてる車も多かったりするんですけど、デジタルミラーをこう塞いでしまうと、もうここだけが熱がこもってしまって、 まあデジタルミラーがちょっと壊れてしまう可能性。熱によって破損してしまう可能性っていうのが、まあちょっとあるかなっていうところ。そこが少しちょっと気になっているところで。デジタルミラーも保護してくれるような。まあそういったサンシェードだと、まあよりそう良かったのかなという感じがしますけれども、猛暑対策には非常に良 い, いアイテムだなって思ったところと、もう一つ私は、このように、 YouTube の動画をよく見てくださっている方はご存知の方も多くいらっしゃると思うんですけれども、こういったガジェット系のレビューもしたりするんですけど、そういった時に、この暗幕みたいなものがあるとすごくやりやすいと。で周りが大した風景ではないんで、暗幕を下げて、こういったガジェットのレビューをするという意味においてもすごくやりやすくていいなというところ、最近も ガジェットのレビューとかもよくされている方とか、まあ、車系のレビューもよくされている方も増えてきていますんで、そういった使い方においても非常に便利なサンシェードなのではないかなと今回思いました。今回はこちらのシンプラスさんがリリースされています。こちらのシンシェードについてご紹介をさせていただきました。